結構広い <笑>夏のにおい。 てていいいっですすごいよが無料でついてくるの部分おほ本当だ。 乾杯イエーイ乾杯どうぞ。薄オッケ ー, ー, ケーあ、俺のそ牛ゃ あとこの中に。 の内緒系がんなクイーがあるい<笑>すげえここなの 台南美術館でー何でした ビジネス会に行きます。うん 別 ル, ルミューダまで置いてあるあ、る出 た, あ出た前<笑>ちゃんとあります。さすがたいなこれは台湾 乾 杯, 乾 杯, 乾杯あおいしい俺たちってさ暑いのと冷たいんだけどさ完璧になんとかうまくやれるかなにじっちゃあ頑張ろうぜうん 晩ご飯すうんうまい。うん、人気のい<笑><笑> 私どうどううゃんいやすすどうどう、うんは、やいここれ前とがて何だよ、レしダンス。 <笑><笑>あ、行っちゃった行っちゃった<笑>。あ、出た出た<笑>、うん。どうぞ。アンサネです。ここが私の七つ扱い。